ここから先はアドバンスな部分です。動的計画法。で、前にフィボナッチ数の計算を取り上げたときに、えー、こういう最適な定義をお見せしたと思うんですけれども、えー、それをま起点関数にしたんでは遅すぎるという説明をしました。遅すぎる理由は、一回再起するごとに自分を二回ずつ呼び出すので、同じパラメータに対する値を何回も重複して実行する。なので、計算量が2の n 乗、べき乗の 指数計算量になってしまう。で、じゃあ、遅くなる理由である再計算。同じ値に対する負負を何回も計算してしまうというのを防ぐためには、例えば、配列負負を用意して、一度計算した値はそこに蓄えておいて、二回目からは計算しないで、それをただ返す。というふうにする方法があります。一般に、関数を計算するときに、一度計算した結果をパラメータと一緒に覚えておいて、 あるパラメータを来たときに、前に計算したって分かったらば、覚えておいた値を返す。これをメモ化、メモアイゼーションと呼びますがそもそもですね、配列を使うんだったら、いちいち計算する代わりに、例えば30番目までのフィボナッチ数がいるということだったら、えー、31の、えーまあ、フィボナッチの配列を用意しておいて、最初の2つは11にすると。それから、2から30まで1個ずつ増やしながら、 愛番目は、太って前と太って前を、えー、足したもんですよね。つまり、この二つを足してここ、二つを足してここというのを次々にやればよかった。一般に、えー、0から n-1 までについての最適な解は求められているとして、それに基づいてこれのベストな解を求めるという書き方をできるんだったらば、全部の解を一般に計算してしまえばすぐできます。 こういうのが動的計画法といいます。もう一回言うと、値0から m-1 までについて解が求まっていれば、値 m についての解もすぐ求まる問題に対して、配列を用いて0から全に答えを埋めていくことで、m に対する答えも求める。まあ、一般にある問題に対して、その問題だけを解く側に、小さい問題から全部記録しつつ解いてしまうと、 えー、全部できますよというのが動的計画法。ダイナミックプログラミングと言います。なお、これは単なる一つの手法であって、特別にダイナミックでも、特別にプログラミングでもないんですけども、この手法を考案した人がそういう名前をつけてしまったので、えー、DP、ダイナミックプログラミングと呼ばれています。それ で, です、ね、他の方法では計算量が多すぎて扱わない問題。例えば、ヒモナッチも普通の再帰還者だとすごく遅かったんですね。そういうものは、 同的計画法によって効率よく扱える場合もある。まあ、多くありますね。じゃあ、演習さんはですね、今説明した方法で、えー、0番目から30番までのフィボナッチ数を打ち出すプログラムを作りなさい。あるいは、さらに、えー、0から30までのいずれかの番号を入力すると、その番号のフィボナッチ数を入力する。そういうプログラムを作れるとなおいいんですね。 ヒぼラッテは簡単すぎるので、もうちょっと難しい問題を考えておきます。部屋割問題ですけども。この問題は何かというと、合宿で一泊料金が一人部屋は5000円、三人部屋は1万2000円、七人部屋ばったと二万円、まあ変な数ですけども、そういうホテルに泊まります。じゃあ、合計比較人数 N 人に対して、最も安い比較金額総額を求めよう。 その、泊まる人は全員同性で、どんな風に部屋割りしてもいいという風にします。とにかくなるべく安く泊まりたい。この問題では、7人部屋は非常に割安なので、7人より少ない人で泊まっても7人部屋を選んだ方がいい場合があります。でも、1人で7人部屋だったら、それはもったいないですね。この問題に限って言えば、できるだけ多く7人部屋を作って、残った場合を検討すればいいんですけれども、もっと、例えば17人部屋があるホテルとか、 31人部屋があるホテルとかあったら、難しくなりますね。そういう場合に一般に使えるアルゴリズムです。そこで、動的計画法を用いる人物として、えー、人数 N に対して最も安い値段を計算する関数、ルームプライスを次のようにしていきます、えー。N に対するルームプライス、一番安い値段は、ミニマムオブ、えー、ミニマムオブというのは今作ったばかりで聞いたことはないと思うんですけども、 右側の一の一番安いものという意味です。それは何かというと、N-1 人の一番安い値段に5000円を足す。つまり5000円一人部屋ですね。一人部屋を足す。あるいは、N-3 人の一番安い値段に3人部屋を足す。3人部屋は1万2000円ですから。あるいは、N-7 人の一番安い値段に対して7人部屋を足す。7人部屋は2万円。この、 三つの選択肢のうち一番安いものを選ぶ。ミニマムを選ぶ。そうすると、N 人の一番安いのが求まる。うん、そうするとですよ、これは、まあ、あ0人だったら一人求まるから0円ですけども、ここから始めて、ずーっとこう計算していけば、何人の時でも、1、え、個、ー、の前の値、いくつか参照することで、一番安い値を計算することができますから、 えー、同的結果法で、えー、一番安い値段が求まるわけです。では、これを C プログラムにしてみるんですけども、大きさ RMAX を100、0として、まあ、1000人で楽しなるとしないでしょうけども、えー、で、えー、1000人分のルームプライスの配列を作ります。この配列はですね、えー、この関数の外にあるので、 グローバル変数になる。グローバル変数の配列ですね。で、Ruby と同様、関数の外に置けばグローバルなんですけど、ただ Ruby と違って、ダラをつける必要はないです。C 言語では、関数の外に宣言を置くと、それはグローバルになるのです。そして、その配列に対して、イニシャラリいうのを読みます。見てましょう。イニシャライとはですね、今言ったように、i を1から、 アールマックスの手前まで5つ返しながら、えー、ルーム1っていうのはですね、愛がマイナスだったらば、人数がいないんですから、ゼロ円。そうじゃなければ、ルームプライスの愛側も持ってきます。だから、例えば、3人の時に7人部屋だと言っても、3人は7人、マイナス何人っていうのは泊まれないですから、それは値段はゼロというのを返すために、 この、えー、ルーム1っていうのを使ってます。さて、えー、とりあえず、1人病を使った場合をミニとしておいて、三、えー、3人病を使った場合の方がミニよりも安ければ、えー、3人病の方に狙う。それよりも7人病を使った方が安ければ、7人病。そうすると、ここまで行った時にはミニっていうのは、その3つのおいて一番安い値になってますね。今までやった最小値を求めるやり方。 そこで、愛の時の一番安いのはこのミンネルなんですよ。という風にして、えー、全部の配列に一番小さいのを入れてしまいます。では、メインですけども、えー、インシャルはまず読んで直接定して、無限ループで、えー、何人っていうのを入れてください。終わりだぞ。で、すで N を読み込む。N が0だったら、リターン0でこのメインをわります。 それから n がマイナスだったら r マックスより多ければ、えー、これはちょっとまずいかったからなりませんよと言って、コンチューニーというのはもう一回ホワイトの先頭に行って次のースそれ以外はですね、えー、何人のためのルームプライスはいくらですよで n とルームプライス n を出力してきます。じゃあ、動かしてみましょう。 そうすると、えー、1人だったら5000円ですね。2人だったら1万円、えー。3人だったら1万円。4人だったら1万円、ね。5人だと、5人だともう7人部屋の方が安いですよね。6人だと、も、まあ、ちろん7人部屋ですよね。8人だと、えー、7人部屋プラス1、ね、まあこういうふうに、1万円安い値段が求まるわけです。終わりたければ0を入れます。